皆さん、こんにちは。えー、星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢です。えー、私は今、栃木県那須高原にある東亜ピュアコテージというところに来ております。えー、今日は日本旅行さんの星空撮影会が、えー、開催されるということで、えー、私講師を務めておりまして、えー、今日は同行しております。日中は、あいにくの雨で、非常に冷え込んだんですが、え幸、ー、運なことにですね、今日遅くなればなるほど、 えー、晴れになる予報ということで、だいたい10時ぐらいから雲が取れて、えー、星空が撮影できる環境になるんじゃないかなというふうに睨んでおります。ですので、今ね、あの、もうとりあえず夕食を終えて、えっ、ー、と、お客様には9時ぐらいまで、えー、体を休めてくださいと。まあ、温泉入ったりね、ちょっと宿泊施設を楽しんでいただいて、22日に、えー、9時半に集合して、 22時から撮影に行きましょうというふうに伝えています。今日はこの東亜ピュアコテージに隣接している、えー、ナスハイランドパークという遊園地があるんですけど、その遊園地を貸し切ってですね、遊園地の中でホジタ撮影ができるということで、私も撮ったことのない構図が撮れるということで、えー、非常に期待しております。まあこういう時にね、だいたい次の日まで雨だともう勝ち目ないんですけど、 次の日の午前中の予報が晴れだったので、あ、これはまだ勝ち目があるなということで、えっ、ー、と、まあ、今日参加されたお客様の最初は、ね、今日雨だから、どうだろうね、みたいな話をしたんですけど、まあ、自分は今日は勝ち目はあるなということで、まあ、皆さんにですね、ちょっと希望を与えつつ、今日晴れるんで、頑張って準備をしておいてくださいということをお伝えしていたんですね。 コロナウイルスの影響で、えー、しばらく開催できなくて半年ぶりの開催かな。最後に開催したのは2月の伊豆大島での撮影ツアーが最後だったので、えー、約半年ぶりの開催になります、えー。久しぶりにいつもご参加いただいているお客様とこう会話したりしてですねあ、久しぶりに会えてよかったなと本当に嬉しく思った次第ですが、えーまあ、半年ぶりのこの撮影会ですから、 今日は何としてもね、皆さんに美しい星空を撮影していただいて、えー、帰っていただきたいなと思ってますね。はい、では、私もこれからちょっと体を休めてですね。えー、撮影に備えたいと思います。じゃ、あ行ってみましょう。う、え、ん、ー、<笑><笑>ね、この後はもう。はねてますよ。はい、そうですよ。これ、オズモアクションってやつですね。 で な, <笑>でな、うん、あ、出出ててきた出てきたよ。出てきたよー。出てきたよー もうちょっと晴れて。あ、カメラには星はそれなりに映るんだな。雲が邪魔なんだね。うん。そうですね。そのぐらい晴れてほしい、あのぐらい全部晴れてほしい。火星明るいな。あ、ま火星が曇った。 すごいなりますか これ超雰囲気あるじゃんこれこれでもこの写真ここで写真撮ろうって売り出したら人来るんじゃないのこれ<笑>ねえ別 の, まれまね別の自由生まれますよねこれね。 ちも雰囲気いいんだよな あ, あ、またなんか西側晴れてきましたねうおぉ、そうもう向かない<笑>これからという感じですが タイムアップですまたここで撮影会を開催したいですねとても綺麗です 第2ラウンドでーす。<笑> あお疲れ様でーす、えー、夏だとその天の川だけを指定して、えー、ちょっと画像処理を加えるっていうことをやるんですけど、えー、この秋から冬にかけてはい濃淡が少なくてですねここでいいんだねというふうに今出て、うん、これ今アフターのやつですね。あーアフターでこれ基本的にこれもッ OK しちゃえば、うん、いやー消えちゃった<笑><笑> はい。というわけで、えー、無事、日本旅行の撮影会終了しました。えー、晴れ間にも恵まれ、えー、皆さん、それぞれいい写真を撮ってですね、えー、学ぶところが多かったということで、高評価をいただき、私も大変嬉しく思います。えと、ー、また、この撮影会ですね、また実施していきたいと思います。えー、また、えー、皆さんと一緒にですね、星空を楽しむ機会が、今後増えていければなと思います。 えー、といろいろ、まあ、今回ツアーをやって分かりましたけれども感染症対策と、えー、旅行会社の方でも、えー、宿泊施設の方でもですねいろいろ取り組まれているんだなっていうのが非常によく分かる、えー、撮影会になりましたね、まあ、安心して私も今後、えー、お手伝いしていこうかなと思います、えー、それでは今日はここまでにいたします、えー、それはまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね何撮ってんだよ 何に撮ってもんねん撮るよ<笑>何に撮ってんねん<笑>撮るよこういう仕事なんだよ今、今<笑>。じゃあ帰ろうかー。イっス。